ハイファイ更新です私たちは今 UAE アラブ首脳国連邦の一つにある砂漠の国ドバイに来ております。 このドバイにはたくさんの世界一が点在するということなので今日は数多くの世界一を皆さんにお伝えしますその中にはアロンアルファトイレの中からも鋭いツッコミが飛んでくるようになってきましたよブルジュハリファその高さ約8 2 8ー世界で最も高いタワーもその一つですその他にも数多くの世界一をお届けしようと思います今の調子はいかかがですかびっくりしたえ 皆さんにお伝えしたい良いニュースと悪いニュースがあります。まず良 い, いニュースは英語がなかなか通じるようになって表記も英語が生まれたということです。えー、アラビア文字も混ざってますが英語もあるのでとても、まあ、情報わかりやすくなってます。悪いニュースがどうぞ米山。これ見てくださいね。これ。最高温度52度。ははははははははは。暑いわ。<笑><笑>何が面白いの？ やっぱ言うても砂漠の中、化け物みたいに熱風、暑いで す, いです、ね、温度差がね、中と外の温度差、やっぱすごいね、本当に風引きますよ、ね、中で汗びっちょりかえた後に、ガンガンのエアコンの中に入るといった感じでしょうか、私たちが住んでたホテルもドバイは結構、高級観光地、高い高いっていうイメージがあったんですけど、まあ見てください、こうご覧の通りですね。あの高級ととは多分ちょっと えー、言えないいぐらいののこ地区は比較的安い地域にホテルを取りましたドバイもこう高い高い言われるけどちょっと離れてこういう安い宿街ころにまで来れば安く楽しむこともできるということですそれでは一番初めの世界一をご紹介しましょう私たちの乗ったこの電車実は。 無人なんです全長 75km を無人で走るギネスブックにも登録されている世界一ですちなみに1日のデイパスはだたい600円ぐらいで購入することができますしかもこの車内では飲み食いが禁止とか居眠りが禁止とかいろいろな法律がありますご利用の方は確認をされてご乗車くださいおお ドバイモール到着ですここも第2の世界第1の世界最大のモールになりますその大きさは東京ドーム約23個分ハイブランドからお土産物カフェレストランそしてスターバックスまで約1200ものショップが構えてます、うん、わあでかおまずは日本企業日の国やソニーがお出迎えですうわあ両側ともずっと吹き抜けててどこまで続いているか分かりません そしてここは1階のフロアだけでなく多分一番上でしょう下にもどんどん続いているフロアがあります約地下3階地上1階っていうところなんでしょうか店頭に並べてある彼が今の大富豪ドバイの大富豪の啓発本なのでしょうか 到着しましたのは世界最大規模の水槽モバイアクアリウムの前に来ていますこの水槽は高さ 51m 長さ 11m に及ぶ世界最大の水槽です 魚たちが優雅に泳いでますモールと併設されていてこの一番大きな水槽だけは無料で見ることができますもちろん中に入ってアクアリウムを楽しむこともできるんですが砂漠の中にこんなクソでかい水槽を持つ水族館を持つなんてドバイは本当クレイジーな都市ですこれがやっぱ人を集めるっちゃろうねこうやってねット払えばこの中が内側でねこれを見るだけでも価値はあると思います 外に一歩出てみるとですね、周りを走っている車はほぼ高級車かもしくはタクシーですよ。でタクシーもですね、普通のあの黄色いタクシーイエローキャブと呼ばれるようなタクシーじゃなくて、全部高級タクシーみたいなのが歩いてます。まあのランクルのベンツみたいなのとか、もうアラブのもの石油王みたいな人がめちゃくちゃ買い物してそれを。 なんか荷物を乗せるアシストみたいな人たちたくさんいます、まさになんかもう金持ちの国、決してこうモール内の景観を崩すようなことをさせないような。 ブランド作りがしっかりされてます。トイレ一つにしろより大便をの部屋を使うとすぐさま扱いを終えるとこ。その人が清掃に入って常に清潔に綺麗に保たれてます。しかもこう1つ一つに入ってるテナントの大きさもめちゃくちゃ広いんですよね。こう狭くて人と人がこうなんかぶつかり合いながらこう狭いところを行き、交いながらショッピングを楽しむっていうものではありません。 モールを抜け出して私たちはブルジュハリファを目指しますブルジュハリファのもう根元にはですね世界一の噴水も存在していますこれがブルジュハリファかでっけー一旦まずはドバイファウンデンを見るために、えー、タワーとこの噴水ショーが一緒に見れる位置にポジション取りしました6時から30分ごと噴水ショーが行われるのでたくさんの人が橋の上で 噴水ショーが始まるのを待っています合わせて別角度別時間帯の夜からも噴水をお楽しみください噴水ショーが始まりました で大胆に。<音楽><音楽> でも分ぐらいでたね、アラビアの流低音の音楽とそれに合わせた噴水が見事でした人すごいな大会花火大会の終わりみたいにやっとるよねみんな戻ってってこのタワーも事前予約をおすすめで予約せずに突然来ると3倍ぐらいのお金を払わなきゃいけなくて長く並ぶ恐れもあります世界最速これも世界一なんです のエレベーターに乗ってアットザトップへ向かいたいと思いますしまってるけん世界最速感がわからないので、ね、外の眺めがあ出が、えー、始まったわあちょっと曇りかなこれ霧か曇りが か, かかってるんですけど本152メーターからの眺め 楽しみください砂漠の中に都市があるということ は, はっきりと分かりとかますすげえここまで発展させたのはあ の, ムハンマドさんあの自己啓発の本がどうのって言ってのを後であの本読んでみたらあの人は政治家さんで約10年か15年ぐらいでこのドバイを成長させた政治家さんらしいです。彼くえみんな砂漠は ただ暑いだけで砂 と, 砂と砂と言っていたが私には資源にしか見えなかったと力強く書かれてました一人の政治家がリーダーとなってこのドバイをここまで急成長させたという物語が書かれてましたやはり風は強いですねここがインスタグラムのなんかインスタスポットみたいですあ次あれ映画で見たことあるボートがビルに乗っかってるようなの。 えあれえあれシンガポールにも似たようなのがあるとうう、ね、パクリあねまさに上からの眺めはアラビアン感満載ですほんとここのファウンデンには昼くるよりも夜に来た方がイルミネーションがとても綺麗でロマンチック感がめちゃくちゃ増していきます周囲のこうビルディングの光とかもですね結構ダイヤモンドみたいにキラキラ光ってて夜の方がめちゃくちゃ素敵です あー突如としてイルミネーションが始まったりしてます。言うてもあそこに与沢翼が住んどる住んでる茶色？あそこでしょ。うん、<笑>マジで？マジあんななんでしょう。とんちゃかちゃんどんちゃかちゃんって言うて<笑>わあ。わー夜の方がいろんな演出がかかっててとてもいいと思います。お疲れ様でした。でした。<笑>なかなか疲れたね。疲れました？え疲れ疲れた？なんか地味に疲れました。 えそれはだけでさ本当に夜の顔は昼の顔と一変して全然違う風景だったんで見逃したら危ないとこやんって思いました日本に久しぶりに会った の国屋に行ったじゃないですかああああ俺もうよ約2年ぶりぐらいですよね日本の本をこう紙ベースで読むってい う, うん確かに確かにポカリスエット2年ぶりがいにりましたよポカリスエット久々に先進国来てつかの間の急息っていうんですかね旦インフラがしっかり整ったみたいな w i フ f i めっちゃ早いしそう w i フ f i 早いのありがたいだって10年前の写真とかマジここ ここんなとこ誰が来るとって思うようなドバイが十数年でここまで途上を上げたあの一人のリーダーの影があったっていうのにものすごく感銘を受けました立ち読みでそこまで学んだんですねああ俺多分3冊ぐらい読めたかなブワーッと読んで結構いましたもんね3時間ぐらいいましたああうんうん、ね、<笑>久しぶりやっぱ本を読むのはやっぱおもろいねーと思うよかった久しぶりに本を読むことができて 俺ら地球の歩性格やっぱ読本を読むのって性格が出るよねどういうのに関心があるかっていうのは、うん、ということで、えー、次回は、えー「ユーラシア日記番外編」をお送りしますので是非お楽しみくださいこの動画面白いなと思ったら高評価とチャンネルボタンポチッとなお忘れずに離脱をよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました ドバイからお送りしたドバイ「コッシュタグコー」。<笑><ーシ><笑>